はい、ということでねあそう、この前のね、3月まで、乗船実習で船乗ってたんですけれども、そのね、あの中でお休み、ちょっとまあ、時間が、ね、ある時も、まあ、ありまして、他の方のね、差し入れということで、あの、このドンキの脱毛シートみたいなやつ持ってきてる方がおりましてね、まあ、こちらで、も、皆さん、毛、すね毛、毛抜いていらっしゃったんで、私もね、ちょっと抜いていただいた時の、まあ、 映像をね、今回ご紹介ご紹介っていうか見ていこうかなと思っておりますそうこちら、まあ、他にして撮ってもらって私のすね毛を、まあ、抜くシーンをですね撮ったんですけれどもじゃあ斜め本来 毛, に毛並みに沿ってね貼るやつ何、ね、こう波貼っちゃってるんですけどねそれガッガッと一気に、ねまあまあ、ドンキのシートを引き 剥がすこととで伊寺にスネゲを抜き取ると本当に痛いかなって思ったんですけどどうしても見て動画見てたらわかると思うんですけどもじゃあべまあ引き抜かれました と, もうと全然ね私微動だにせず声も上げずとねもう陰キャの極みみたいな、まあ、反応してしまったんですけどもすごいすね毛綺麗に抜けてて本当なんだろうかみとか毛抜き抜く全然 ツルツルになってて、まあ、すごくいいなと思うような商品でございました。商品っていうか、まあ、パーティーグッズかな、船の中で。そう、今、拡大するんですけどね、こちらの私の抜かれてった悲しいすね毛たちをで。次、現在のね、足を、まあ、こちらなんですけども、まあ、すぐにもう、気生えてきちゃって、もう4ヶ月経ってるんで。 好きな範でも、チャレコンパスの映像に。